こんにちは、ブロードです。今日はですね、今年こそ英語を勉強したいな、じゃあ何するのっていう話をしていこうと思います。僕も昔英語を勉強したいな、英語を今年こそは 勉強して英会話でできるるよようにななりたたいとと思ったことがあるんですよその時にもう徹底的にいろんな方法を調べて僕はあんまり地頭がいい方じゃないんですけれども英語を勉強してもう絶対しゃべれるようになるために何をしたらいいのかっていうのを調べまくりましたで結果でそこそこ英語を勉強してもうめちゃくちゃ勉強したのかめちゃくちゃ勉強してでそこそこ英会話できるようになってで英語で仕事をするようになったんですけどもその時に実際にやったことで今考えてみるとこれすべき だったなと思うことを今日は1つだけもうたったっつだけ紹介していこうと思いいますいろんな勉強方法があってで結構やりがちなことってあの英単語帳を1冊丸々覚えたら英語喋れるんじゃないかなとかもう今年こそはとりあえず英単語帳をっていう風に英単語帳もパラパラッとめくって読んで覚えた気になる人って結構いらっしゃいませんか 僕これやっててたんですよ本当に見なくて英単語帳にもうゼロ全く意味ない単語じゃないんですけども英単語帳をバーって開いた結果英会話ってできるかって言われたらできないですよね。で僕たちは小学校中学校高校ともう義務教育の中で英語を勉強してきてるんですけども正直英会話 会話をすることが苦手な人って山ほどいるんですよね。ってなってきたらやっぱり一番のポイントは英会話を勉強すること会話をする方法を勉強しないといけないんですよねそれをおろそかにしてとりあえず単語帳とりあえず文法とりあえず発音っていうふうにやってしまうともう泥沼にはまってってもう抜け出せなくなるとで今回僕がおすすめすることこれをやればめちゃくちゃいいですよっていうところをシェアしていこうと思います これ何かっていうと僕が一番もうねいろいろと勉強してきた中で一番良かったと思うのは英会話スクールの無料カウンセリングに行くことですこれめちゃくちゃ良かったですこれ何がいいかっていうと要するにもう英語の勉強方法ってわかんないんですよ。今でこそ全然わかりますよ僕はすっごいいろんな方法を調べて例えば英会話を勉強するために瞬間英作文やったり英語の発音勉強したりその英語の 会話をするために英語の文法中学校の文法をやったりだとかっていうふうにもうロジック立てて英語の勉強英会話をするために何をすべきなのかっていうのが分かってるんですけどもそれが分からない状態もう義務教育の中で英単語帳と文法をやってもう 英, 英作文とか英長文だとかをもう読めるようになったにもかかわらずできないなんでだっていうふうに泥沼にはまってる時こそ英会話スクールに行くっていうのはポイントですこれででもあの僕がおすすめする中で やっっっちちゃゃいいけななののは何かっていうともう大手よよくある英会話スクールに行っちゃダメなんですよこれもめちゃくちゃ重要でこれは何でダメかっていうと何ですかやっぱりビジネスの部分からんですよねなんで僕が今回おすすめするプログリッドっていう英会話スクール英会話マンツーマンのコーチングスクールであればいいですよって話ですで何がいいかっていうとここのおすすめポイントはあの無料でカウンセリングが受けれるんですよ これが結構重要で何がいいかっていうと一旦無料で受けるんですねで無料で受けて自分がこれがいいなと思ったら、えー、実際に通い始めるこれがおすすめです僕もいろんなところの英会話スクールの無料カウンセリングめちゃくちゃ受けてきたんですよもう多分おそらく日本で有名なところ全部行ってるんですよね全部行った中でもやっぱりここがいいなとかこれが光るなっていうところがあってまあもう消費者として 体験した中で、あ、これだったら英語できるようになるなっていうところがやっぱりあって、そういったところをえ YouTube で紹介してるんですけども、やっぱりもうね、いろんなね、この紹介 の, あのレビューとか PR お願いしますっていうふうに言われるんですけど、やっぱり下手な商品って説明とか、下手な商品おすすめしますって言えないじゃないですか。僕もいろんなあの場所行ったりだとか、英会話作り行ってる中で、正直もう嘘はつけないという中で、僕が一番おすすめできるのがプログリッド。 の英会話スクールになりますで特に無料カウンセリングになると無料で受けれるので実際いいというところです何がいいかっていうともう色々とねこの僕もブログで記事にしてるんですけれども何がいいかっていうと正直あのこのプログリッドの英会話スクールに通うとなると結構な金額かかるんですよこれはあの実際あの本当にいいなと思った時に契約してほしいんですけれども結構なお金がかかります でででヶ月で40万ぐらいかかるんですよねそれがその払うべきなのかって言われると、まあ、正直それに納得した上で 払, うかな払えばいいかなと思うんですけどもねでいろいろと見た中で も, も本当にいいなと思った理由はあのやっぱり一番のポイントは自分でインプットすることこれに徹底的にコミットしてくれることです 英語の勉強で一番大切なのは何かっていうともう超効率的な英語の勉強方法を知った上でそれにしっかりコミットしていくっていうのがポイントになってきます何が言いたいかっていうと英会話のスクールってやっぱりなんかねちょっとした満足度とかとりあえずネイティブスピーカーの先生 例えば英会話の得意な先生だとかアメリカの先生イギリスの先生と喋って満足するっていうところが多いですよねで喋って満足するんだけどなんか喋った風に感じるんだけど結局自分が喋った時間ってないじゃんって思うことってありませんか英会話スクール行ってとりあえず英語喋るんだけどとりあえず1とか2とかこれこれとか t h i s ィ h i s とか言って指差し英語をして結局まあ伝わるのは伝わるんだけど結局自分がそれであの スケールアップできたかレベルアップできたかって言われるともう全然できてないことって結構ありますよねそういったあの気持ちの英語ではなくてロジック立ててどういう風に話すかっていうのをしっかり勉強させてくれるのがプログリッドなん で, すで僕もいろいろと言ったんですけれどもやっぱり英語の勉強ってあのやり方次第で変わってくるかなと。 いうところでやっぱりトイック勉強すれば英語できるかって言われると違いますし文法できればできるかっていう と, と違いますしってなってくると英会話をどういうふうに勉強したらいいかっていうのをもうプロが直接英会話の勉強方法を教えてくれるっていう意味ですごく勉強になるところかなと僕は思っていますで何回も言うんですけれども僕は下手なアイテムだとか下手なサービスだとかも絶対紹介したくないんでそういった意味でプログリットはカウンセリングは僕は受けたんで 感染がもう絶対行っっててほしいってい う, ふうに僕は思ってますでまず無料で受けることこれで僕も受けたんですけど結構変わるんですよねあこんな勉強方法があるかとかあここが僕があのウィークポイントだと思っててこれを改善すればいいんだっていう気づきを与えてくれるんですよ で、独学で英語を勉強してくるときのデメリットは何かっていうとやっぱり何に弱いのか何が自分ができてないのかっていうのをわからないのが結構なデメリットですなんで独学でしっかり勉強してきた人ももしくは英語を今勉強していて結構自信がある人でも発音がちょっと下手だったり発音に癖があったりっていうふうに残ったりするんですよそういった癖をピンポイントで指摘してもらえるのが無料カウンセラの良さです これあの無料カウンセリングちょっと何んですかねプログリッドの方が見たらちょっとあれかもしれないんですけど無料カウンセリング無料なんですよねで実際に無料で行ってでいいなと思えば入ればいいわけですまあその2ヶ月で40万円ぐらいかかるっていうふうに言ったんですけれどもそ正直それをあの受けなくてもいいわけですよね無料カウンセリングだけだったらそういうふうに、まあ、特にあの強いなんていう無料で受けたからって言ってすごい勧誘があるかとかっていうふうに言うと勧誘、まあ、ないです ないんでそういった意味で無料で受けて実際にあのカウンセリング受けてでそれがいいなと思えば受ければいいし良くないなと思えば受けなければいいっていうのが僕はおすすめするポイントになります、まあ、とりあえず無料カウンセリングは受け取ったらいいかなというところですねなんでその自分が何に困ってるかとかどこを勉強したらいいかとかどうしたらいいのかなっていうふうに思っている方はぜひぜひ受けてみたらいいんじゃないかなと思ってます 今後やっぱり英語は2020年、えー、オリンピックのイヤーっていうふうに言われてるんですけれども、えー、今後ねやっぱり必要になってくるところなんでやっぱり持っていた方がいいスキルなんでそういうふうに英語を勉強して今年こそはっていう時にはぜひぜひ。 無料カウンサで受けててやっみ他にもいろいろともう一つですね僕がおすすめする英会話スクールがあるんで、えー、次回、えー、次回かなもうちょっと先してにあのその英会話スクールの話をしていこうかなと思ってます僕がおすすめできるのは大体その2つですね2つの英会話スクールがもうこの日本で一番おすすめかなというところですで他にもどうしたらいいかっていうと僕は結構 あのセブ島の留学に行ってるんですよでフィリピンの語学学校に、えー、留学をしてますその語学学校に行くっていうのも、えー、いい方法ですただやっぱりね忙しい日本の世界にもまれている時ってやっぱり時間がないんで、えー、留学だとかって長期で離脱長期で日本を離れるっていうのができない人にとってもおすすめできるのが英会話スクールなので、えー、このプログリッドともう一つ、えー、次回おすすめする英会話スクールを、えー 実際比較してみてどっちがいいのかっていうふうに見るとすごくいいのかなっていうふうに思いますやっぱりちょっとねプログリッドはあのー、結構結果にコミットするというかすごく、あのー、スパルタじゃないですけどしっかり教えてくれるのですごく面白いで自分で結果を出せるあのモチベーションになれるというのがあるのでそういった意味でも、あのー、プログリッドいいんじゃないかなと思ってます今日はですね、えー、英語を独学する上でこれやったらいいよっていうプログリッドの英会話スクールの話をしていきました いかかがだったでしょうか皆さんぜひぜひ今年こそはって思った時にはここで実際に行ってみてもらえればなと思います、はい、僕がですね実際に行った体験談をブログでまとめてるのでよかったら概要欄から飛んでいただいてブログ見ていただければなと思います今日の動画がいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ